可能性はあると思います。ッね、簡単に手は動画が作れる、れと 組, みとと組み合わせられるというのはとてもいいと思います。えっと、ますですから、私をはっきりとする、ねてもてもね、子どものために日本語を勉強する作り方。 聞 こ, 聞こえる人がもっと手話を勉強したいというためにの教材としてのつながその方向性をはっきりしてそれに合わせて作っていけばいいいろろ道は広がると思います先ほどおっしゃった一般のろうあ者が内容が難しい内容を分かりやすく伝える特に生活に関わる命に関わる内容、うん、例えば。 超えない人の中には知識が、経験が足りなくて、医療の説明を受けても、よくわからないという人が多いんですね例えば糖尿病、詳しいんです。どこも痛くもないのに、なんでというような です自覚がないまま重くなるロア社が多いです、それに対して糖尿病の特徴などを、かりやすく手話で説明をするような、そういう内容を作るというのはとてもいいと思います。 糖尿、ね、病の説明の文章または、語、専門用語の内容を手話を使って分かりやすく説明をする、うん、そういうのはいいと思います。そういう使い方はいろいろ考えられるです、そういう部分はいいと思います。そのための目的使い方をはっきりしないと、中途半端になるかなと思います。これはいい いい点としてこういうのを使ってこう見ることができるんですよね。で、あのインターネットにつながってないような状態でもできるので、あの自分のところでこう自分の時間を使ってあのこう読んで勉強ができるという。<笑>それもありますし、例えば聞こえない人が病院に行って、 で 手, 話中 手, 手話通訳だけでは限界があるというときに先ほどおっしゃった糖尿病についての詳しい説明をこ う, う、ね、これだよって見てもらうとかこういう内容とかそういう風うにも活用できると思います医者が話す専門的な内容を手話通訳がサポートしてもか な,、ね、なかなかわからないで、わかるように手の上に変えて話す通訳が 通訳だけでは限界がありますので最初から聞こえない人に分かるようにあの作って説明アプリを作っそういうアプリを作ればわかりやすいかなと思います。 ということであくわしい説明が必要というときにあのそれを出してもらってこう説明をするというそういうふうな使い方はあるのではないかと思います。お医者さんでその協力してもらえるような人っていうのは誰かありますあ、おります。手話ができるお医者様もいらっしゃいますし、歯科もなも大変多いですね。そうですね。ちょっとじゃ 探して協力してもらって。ええー。大事だね。大事だ、大事だ。大事命に関係するのらそうですね。だ方ら、いろいろできるんじゃないかなと思ってます。わかりました。何作れるというのはとてもいいと思います。